好了好了 好。 晴山 市, 市内の皆さんでした大きな拍手をお送りくださいありがとうございました。